こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第0回コースルールについて。このビデオでは、このプログラミングチャレンジコースの成績、資料などのルールについてを説明します。この情報は学ばにも載せてあります。ご確認ください。では、 まず、あと、この授業で毎週皆さん、あと、やってほしいことを学べます。まずは、マナーバで PDF 資料で授業の内容を勉強してください。マナーバでも、あの、ビデオの、あと、ビデオ資料ですね。まあ、今見てるビデオのリンクも載っています。それもご確認ください。で、授業資料を勉強した後、カティス上で、プログラミングの宿題をご確認ください。 Teams のオンラインミーティング と,、えっと、計算機室の 3C205 でオフィスワーを開催します。オフィスワーの時に従業が行わないですが、でも、向こうでいて、ここでプログラム、課題を解けて、課題を解けるときに質問があるときとか、問題が発生したときには、えっと、教員と、あと、まあ、相談とか、質問とか、他の学生とお互いに手伝うことができます。 で、えっ、ー、と、課題を解けたら、カティスで、なんかそのプログラムを提出します。ですね。最後は、マナーバで、えっ、ー、と、その、出席調査を回答してください。で、コースの日付がこんな感じです。えっ、ー、と、ちょっと注意すべきところは、そのゴールデンウィークを後ーの 5月6日、これは金曜日になります。ですね。で、あの期末試験がないで、えっと、課題だけで、このコースの成績を計算します。Office Hours が火曜日3、4ゲっと12時15分から3時。えっと、まあ、ケース情報学語類計算機質の3、4、205。 その時も Teams でミーティングを開始しますので、あの、キャンパスに来れない人は、えー、と Teams で質問してください。締め切りですね。毎週課題が出します。毎週の課題の締め切りが1週間後ですね。えっ、ー、と、夜11時。その時間までにオンラインで課題を提出してください。ですね。 ちなみに、マナーバでも、えっと、レポートを開始してます。マナーバのレポートがリマインダーのためだけです。マナーバのレポートは提出しなくても結構です。でも、カティスで必ず提出してください。なお、えっと、お、なんか、このコースだと、遅れている、えっと、主力くも認めます。ただし、遅れても、最終締め切りが、 7月11日です。ですね。で、最後の成績評価が7月15までに行います。もちろん、万が一何かあったら、この日付は少し変わることがありますので、変わることがありましたら、学ばでアナウンスします。で、授業資料が学ばに載ってます。ですね。 ですので、学ばに従業詞、ブの場から従業詞、えっと、をダウンロードしてください。質問があるときに、学ばの掲示板を使ってください。学ばの掲示板を使うと、まあ、他の学生も同じ質問であれば、その答えを見ることなのであの、まあ、仕事の、えっと、副業を、えっと、と削除することができます。必ず学ばで直すことを読んでください。 でえっ、ー、と、成績調査を必ず回答してください。学ば以外は GitHub でも、えっ、ー、と、その資料をアップロードしてます。ウェブサイトがここです。ただし GitHub が、まあ、どちらかというと、なんかその作業用場所なので、えっ、ー、と、去年の資料とか、あの、作り途中の資料がありますので、すぐ見たい、すぐ資料見たい人があれば GitHub 見てもいいんですが、 えっ、ー、と、GitHub の資料はどんどんどんどん変わっていきますので、オフィシャルなのは学ばです。で、宿題提出。一番重要なところが、まな、えっ、ー、と、カティスですね。このウェブサイト、つくば .catis.com。つくば .catis.com に必ずアカウントを作って、そこで、えっ、ー、と、宿題を提出してください。あの、カティスの使い方は別のビデオで、えっ、ー、と、説明します。 で、コースの言語についてなんですけど、まあ、見ている通りに、えっ、ー、と、コースの資料、PDF 資料と課題が英語で書いてあります。あと、ビデオとマナーバーに、マナーバー自体は日本語で書いてあります。ですね。あの、イメールとか、えっ、ー、と、掲示板で説明するときに好きな言語を使ってください。で、えっ、ー、と、課題、 が、は、まあ、あの、少しずつ、あの、日本語に、えっと、通訳していきたいんですので、それに興味がある人は、まあ、連絡してください。それに、それに手伝う興味がある人は、連絡してください。言語、プログラミング言語についてはね、課題が、えっと、C、C++、Java、Python と Ruby も、えっと、提出することができます。 ただし、えっ、ー、と、プログラミングについての質問が、えっ、ー、と、C、C++、Java、Python。まあ、残念ながら、僕の Ruby の知識はそこまでではないですので、Ruby のプログラミングの質問、プログラミングについての質問は、あとすみません、避けてください。でもまあ、Ruby が、あの、すごい上級の人は、ぜひ Ruby で提出してください。j u d g e が他の言語も使うことがあるので、その他の言語を使いたい人は、 メールとかでリラックスしてください。で、教科書ですね。このコースの主な教科書が、スティーヴン・ハーリンさんとフェリックス・ハーリンさんのコンポティティブ・プログラミングの 4th edition ですね。ウェブサイトがここです。で、えっ、ー、と、他に役に立つ本がここに載っています。ぜひご確認ください。で、成績判定についてですね。 このコースの成績評価が、まあ、こういうふうな簡単なアゴリスムで決められています。毎週8問題を出します。で、その8問題の中に、毎週6問以上提出した人は A プラス、4問以上が A、B 問以上、2問以上、えっと、すみません、3問以上が B、で、2問以上が C になります。ちなみに、えっと、これは毎週、 ですよね。平均じゃなくてですね。毎週。ですので、少なくともこれぐらい、毎週これぐらいの課題を出さないといけない。なお、えっと、締め切りに間に合わった時だと、えっと、遅れて課題提出しても、えっと、認めます。ただし、課題が遅れるとペナルティがあります。課題のペナルティ、えっと、遅れたペナルティはこのアゴリスムです。 あの遅れて提出した課題が全て提出した課題の 25% 以上であれば成績が1段階が下がります。ですね、例えば学生1が40問題を提出してです、ね、毎週4問題を提出しました。これはア判定ですね。その中に5問が遅かったです。5問が 40問の 25% 以下なので、ペナルティがなし。でも、学生2が44問を提出して、で、彼もなんか4問、毎週4問、少なくとも4問出したですね。しかし、16問が遅かったです。16問が遅れてました。16問が44問の 0.25%、まあ、あと 25% 以上なので、 ペナルティになります。ですので、成績は A じゃなくて B になります。一つのなんか例外を説明します。成績のペナルティが C から D に下がらない。ですので、えっと、遅れたペナルティだけで不合格になることはありません。学生さんが24問提出して、毎週少なくとも2問を提出しました。これは C 判定です。 その24問の中に10問が遅れてました。普通はこれはペナルティになるんですけど、もう成績は C なので、D に、ペナルティで D になれないので、最終の成績は C になりました。まあ、つまり言いたいのは、皆さんできるだけ毎週その週の課題を送ってください。ただし、もちろんなんか病気にかかったりとか、何かあったりとか、その締め切りに間に合わない、 時間もありますので、締め切りに回らなかったときだと、まあ後で提出してもいいんですが、だけど、なんか、あと、遅れすぎだと、まあ、成績が下がる。まあ、1回、2回とかは問題ないっていう考え方で考えてください。で、あと1つのは、当作についてですね。 僕は個人的になんかプログラムのトーークがまあすごい良くないことと思いますので、あの、ぜひ皆さんをそれをしないでください。あと、問題、なんか問題ないことですね。友達お互いになんかその問題の解け方について話し合うこと。それはもちろん問題ないですし、学ばでなんかちょっとこれ手伝ってくださいとかで聞くのはもちろん問題ないですし、 このバーグ、これバグが発生しました。僕は、バ グ, グはどう解ければいいのか。その相談はもちろん OK です。でも、盗作範囲になるのは、友達からコードをまるでコピーしたこととかですね。えっ、ー、と、インターネットからプログラムをまるコピーしたことは。それは盗作範囲になります。自分のプログラムも友達にあげる。なんか、コ, ピ ー, コードをコーピーした人だけじゃなくて、 コピーしてあげた、えっと、人も、トーサーク対象になります。ですね。盗サークを判定した、トーサークを明確になった場合だと、あの、このコースが不合格になる可能性は相当高いし、で、それ以上のペナルティもありますので、あの、まあ、それをしないようにしてください。質問があったら、気楽に聞きに来てください。 じゃ、これはこのビデオの最後となりました。このコースを頑張ってください。では、このビデオは以上です。